水を飲んだ後、すぐおしっこを押し始めましたふうふうふう鼻息を立てていますあれるちゃんしっぽが当たったみたいだけどやばいこれは放送機したまずいあき今日も空が綺麗だな あ出てきたうわ っ, っていうとこ取れなかった<笑>あれルーちゃんさっきそっち行ったよ<笑>あれ新聞の束の入会でルーちゃんさっきもそっち行ったよさ っ, きさっきもそっち行ったよ さっきもそっち行ったよさっきもそっち行ったよルーちゃんさっきもさっきもあああ今度はちょっと別の方にうわ ちょっとカメラを置いて見てみましょうさあ一体ルークはどんな生活をしているのかな